ただいまの時刻、朝の6時24分今ね、埼玉県秩父市のカッカクダムっていうところまで来ました、えー、まだね、全然人気が少ない時間帯に今日はね、峠アタックしてきますこのちょっと先に、埼玉県と群馬県の県境に、えー、土坂峠っていう峠があるんですよ Google、マップ見てて見つけたんですけど面白そうじゃんと思って走りに来ましたまだ車通りが少ないうちに行ってきますよかったでもさっきまでね霧がすごくて視界が悪かったんですけどいい感じに。 始まってんのかな。鉄坂峠。うん。ああ、日が出てきた。わあ。めっちゃいい天気。うん。なんか。もう結構楽しいけどね。楽しい感じだけど。七十一号線。 じゃあもう土地坂峠ってことでいいかなねじゃあ土地坂峠アタック 楽しいんですけどいい感じのコーナーが続くね、路面もね、全然荒れてないですね。 県境こっから群馬県だってかんな多分かんな町これね最初読み方分かんなくて「か流とか読んでたんですよね の宣言の町神奈町ちょいスピードが出がちなので気をつけないと。 よいしょ神奈町へようこそあ、T 字になった ああ、突っ走ったぎ終わったー。カンカン。<笑>楽しかった。うーん、またここは川沿いで気持ちいい道だねー。うわあ、なんかいい感じの。 蝶々ある街って感じだね、この辺は昭和の匂いが残るこうレトロな雰囲気が満載の町だねでこれが神奈川かなで神奈川からの向こうの方に繋がってるのが神奈湖「神奈お前の愛の日はまだ」 おまたなんか赤い橋が見えてきたあれか な, なんかフォトスポットになってる橋があるみたいなんだよね すごいだるけどわ あ, あでもすごいかんなコが綺麗だエメラルドグリーンだね 時間だな。はおまんじゅうだって。ええ、よ。よってみる、営業中。めっちゃさだ急におまんじゅう屋酔っちゃった。 すいません、バラでお饅頭まんじゅう3つ下さい買ってみたまんじゅう甘すぎず美いしい、はい、ってな感じで今日の早朝峠アタックは終了ですまたちょっとこの辺すごい景色がいいんで。 ンナコ沿いをぐるーっと流しつつ岐路に着こうかと思いますあのワインディング好きにはおすすめですね土坂峠ちょっと見通し悪いゾーンもあるけど、うん、あの基本走りやすいし道もいいし、うん、楽しいと思いますでンナコ沿いでまったりしてね完璧ですね 思ってたよりもねすっごいいいコースでしたじゃあ今日はこの辺でまたねー<音楽>「かんなお前の愛の日はまだ燃えている」